アメリカだからって若でタイピックアバプトラック借りるんじゃなかった早速アクセルオンで出ようとするなそんなノリだから落ちたんだろあああ往復ビンタで傷口を広げ失敗をした後に大失敗をし全ての選択を間違えた果てに今があるんだぞ積み上げるのは大変だが失うは一瞬人生って給水塔なんですねそれは違うだろお前は失うようなものさえ積み重ねてこなかったタイプか 想像ができないから破壊する系の仕事に回ったのに、客の家のガラスを破壊して、死傷させるところだった。適正がない仕事を避けたところで成功するわけじゃない。適材適所とは言いつつも、どこにも適さない人間がいるんだ、とでも言いたげな。私みたいな人間のことですな。人生の全てを踏み外し、猛省の末、間違ってたのは社会では、と加工評価する。クレーンを倒壊させた作業員ではなくて、倒壊しそうな状況下での、クレーン作業を命令、計画した人にこそ責任あれ。 本部からの電話、開口一番が人の心配じゃなかった。それが退職のきっかけだ。いつから私たちは、他人の失敗に厳しくなってしまったんだ。人間の歴史なんか失敗の歴史なのに。結婚して子作りして、後悔してる人がいるようですが、それこそまさに、人類が失敗で存続している証ですな。早い家帰って布団に横転ストロングゼロでクモンおうて寝酒のアルコールはやめろ。寝つきと吹き替えに、睡眠の質が毒される。睡眠、腸活、アンガーマネジメント。 スマホと他人との付き合い方現代必須のご強化は学校で習わないテストの点数をご強化しちゃったんだなブレーキのかけ忘れで落ち込むなかれ人間とは忘れる生き物なのだから学校に行く道中に何かを忘れた気がしているけど何を忘れたのか忘れるタイプ思い出さないってことはそこまで大事な用事じゃないってことですねこのトラックの運転手の人も このまま家帰って、退職代行頼んで、ストロングゼロ飲んで寝て忘れろ。大きな TV モニターだな、高いだろ。ああ。重量バランスの悪さ、夏休み後半に、全部の宿題を持ってくるようなもの。 宿題は友達と映し合うような子が、子作りでも社会でも優位に立ちそうなのに、なんで夏休みの宿題が廃止されねえんだ。大丈夫、イーロンマスクがなんとかしてくれるさ。Twitter で買収する日本のおじさん、Twitter を買収するイーロンマスク。 お前もそろそろ、事実陳列罪で海に沈もうか。若者の少子化を加速させたことにより、将来生まれてくるはずだった若者の命を奪ったとして、コンドーム会社の社長が逮捕されました。ホリエモンやカルロスゴーンみたいに、日本って悪くない人でも逮捕してくるからな。ドアを開けたら自動で P に入ってしまう車種、これがないけど注射がクソ面倒。イーロンマスクだったら3年後あたりに、注射スっ最設定しておけば、勝手に注射しておく機能をテスラ社につけてくる。 急速充電器に駐車した後、テスラに充電ケーブルを挿すためだけに雇われる人が出てくる。ホテルのドアマンのように、それはロールスロイス式だな。ロールスロイスの自動運転は、自動車黎明期から実現されている。うむ、やっぱマセラテなら乗り手もこれくらい雑じゃないとね。そんなの2000年代前半までの話だろ。あれだけ乱暴に駆け抜けて、最近の若い世代にはない熱意ですな。舗装路で渋滞してるのが俺たち。まだ東京で消耗してるのって 地方都市も同じくらい交通渋滞するから上級国民クルーザーアタック電通が関わった失敗案件見下されてる隠れた成功者という立ち位置が今日本で過ごす上で一番行きやすい説存在を忘れられれば批判も飛んでこない怒りの矛先さえも忘れる連中だからないいから自動車メーカーの開発者はもう少しスタビを強化してロールを抑えろ交差点の左折だけで横転しそうになるな 最近のトヨタみたいに、ボディもバネも硬めに作るんだぞ。硬ければ硬いほどいいわけじゃないからな。ボディ剛合成化パーツと書いてあったら、とりあえず買って付けるレベルだ。自動車メーカーのパーツの宣伝動画のコメ欄に、デメリットがどうとか書いてるユーザーと同レベルやんけ。買わない人は客じゃないんだぜ。車好きと、自動車メーカーの顧客は、必ずしも同一ではないってことだな。その点同一車ってすごいですよね。 特にベンツ、ECU がオイル吸い上げるとかいう意味のわからない都市伝説あるし、ただの経年劣化もしくは設計上の弱点ととるか、新型が出るたびに買い換えるユーザーのみを客と捉え、意図的に型落ちの維持費を上げるための工作の一部か、重機でヒーターとの診断じゃない脳発言のせいで、文章が頭に入ってこない、人生に意味なんかないんだ。 説明や意義を求めるなそこに現実があるだけだ生きる価値を気にするのは小学生つまり人間の精神の根底は何歳になろうがそこにあるということです信じ大人になれというんじゃなくて表面を取り繕う演技力とそれを支える思考力を手に入れろと言えばいいんだな内輪差でぶつけられたというのではなく状況を常に観察し前進して対比しなかった自分のミスだと捉えるそしてこういう死ねとこういうことなんだよな<笑> ここで笑って心で泣く体で謝罪して心で中指を立てるそういうのがそんな生き方が大人なんですか自分との約束ごとも忘れるし自分に対しても嘘をつくのに人間不信を病気みたいに言うんじゃねぇ どうしてそんなことが起こる人間の認知能力がこのレベルだと仮定すると、そや赤ちゃんも車に置き忘れちゃうよな。そもそも人間の子育てだけコストかけすぎなんだよ。死んだら産み直せばいいか。そんなノリで子作りする夫婦はいないの猫なんかが人2ヶ月で6匹生まれてくるからな。出産コストと。 脳の感受性の違いが現れているなそれくらい我が子のこと大事に思わない限り子供なんか育ててらんねえよな自分の嫌なところが DNA ベースで受け継がれた複製体をどう愛すればいいのか教えてくれ話題が重ためでお流れになったおなじみの中国的頭 CG シリーズ運転中にマスクつけてる中年世代がむっちゃ追い越し車線で煽り運転してるんだよなあいつらなんなんだよ 人間の歴史は振り返りと排除の歴史で起き、そう、後ろにあったテレビを見落として破壊するのも、そこにあるのを振り返していたからだ。周りも水にはしゃいで。 手を出しちゃいけないものを破壊するウクライナもポーランドに迎撃ミサイル誤爆したしな二人死んだっていうニュースロシアが撃ったっていう予想記事と実はウクライナが迎撃に撃ったんだっていう記事があって混乱するぜ危険な火遊びだぜ家が燃えるだけで済むといいな炎と爆発音を動画に入れると収益化が外されやすくなるんだよなトランスジェンダー男が女子競技を破壊することへの抗議文みたいなまるで不発弾の嫌いタッチツアーだぜポリコレブラックホール定期 多様性を振りかざす愚か者よ、多様性を認めろという多様性によって、多様性が滅ぼされている現状を知れ。自分のガレージにこもってスマホを脇に置き、整備ミスで愛車を破壊する。 なんと平和な生き方か。ネットを使いこなす一方で、ネットと適切に距離を置くことも、今の社会じゃ同じくらい重要なことなんだ。なあ、あの道路標識、ここ日本なんじゃないか。また通学中の生徒に突っ込んだんですかね。みんな少子化をスマホで嘆くけど安全運転で保護しないよな、そういうところだぞ。そういうところだぞとか言う受け取った側が勝手に解釈することで刺さっていく。言葉のナイフやめろ。なお一番刺すべき相手がスルーされる模様。民衆はいつもそうだ。怒りの矛先を間違える。 ブスみたいに弾をばらまいても、自分が撃った弾がどこに飛んでいったのか、モニタリングする回路がないみたいだ記録も反省も伝承もしないから、世代が進んでも進歩しないんですねこれからも銃器は定期的に横転しそうだ 富士山のバス横転事故も忘れた頃にまた起こるさ。安全対策マニュアルは分厚くなりすぎて、現場で直接伝承した方が一周回って早い。でもその現場任せが、そもそもの事故の原因なわけで。出口のない死亡事故のループやめろ。一次元に並べるんじゃなくて、もっとこう、情報を多層的に保管できないのか、ハリー・ポッターみたいに分厚い本なんか、車内に人の時間潰しにしかならねえよ。マニュアルは人の血で書かれる、かっこ読まれるとは言ってない。だから意味のわからない丸々するな。 が生まれるんだよね同時に意味や過去事例を教えればいいが忙しい現場の中一回でも伝承サボったら死ぬところからやり直しちょっと待てやあのさあこの現実の展開速度を見せられた今シンポギアを見返してもついていけるはネタが連発されすぎて呼吸困難レベル 死んだんじゃないの失敗しながら上達していくものだ挑戦もしない人間だけがあざ笑い何も成し遂げずに死んでいくこれまで何してきたのゴミみたいな人生ですね相手の老後に着弾させたいカウンターおい待て 壮絶な9分間でしたなぁ。間違いなく今年一番でしょう。どうせ死ぬ人生に生きる意味も価値もないが、消費した時間に見合うだけの、面白いものを見せてもらいましたな。ハリウッド映画の爆撃後のシーンみたいに、破壊し尽くされてて草。楽しんでいただけたなら、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。車幅感覚なんて神経、なかったんや。他社に愚貢献あるなら、当チャンネルに愚行監視権ありってな。